本日の日付、えー、2021年、えー、11月の13日です、えー。ニュースについて、淡井圭介よりニュースについてを、えー、お送り い, い, いたします。えー、この間、えー、11月6日、 えー、そのあたりの日曜日ですね。確か6日は日曜日だったと思うんですけども、あの、朝の9時から10時の、えー、NHK の、えー、議員さんが、えー、出演されてお話しする番組見てびっくりしました。あの、自民党という、あの、党の字幕だけはついてるんですけども、よく顔見たら韓国のユン大統領だったんです。で、 まあ、あの、まあ、もちろん、あの、ユン大統領の、あの、お考えとか、ええー、北朝鮮の方の、あの、お考えとか、もちろんこちらは尊重しますし、私個人です。私個人は尊重しますし、あの、北朝鮮と韓国があの合併する方向を進まれるんであれば、まあ、私の方でできることがあるのであれば、いろんな案とか提供いたします。で、うん、まあ、正直、 統一してもらった方が隕石が落下してくるときに関して、迎撃するミサイルの数少なくて済むじゃないですか。あの、国連条項で、あの、軍備の縮小がありますから。で、テレビ局も、あの、ま、あ本日11月の13日ですけども、2022年の、昨日の池上彰さんのニュースで、r セ e p が今年から始まりましたとか放送し始めて、もうね、 なぜそんな嘘を放送するのかとか、もうそんなことはもう何でも前から分かってるんですよ。で、何回かテレビ局に、あのー、現行放棄をコピーしたものを送りつけて報道テーションに、あの、古立一郎さんの頃。で、もう河野明子とかも知り合いですから、もともと竹内恵美さんとか、あのー、市川恵美子当時の、まあ、そういったメンバーの人たち、淡井圭介と一緒にして、仕事してから、あのー、 テレビに出てる方なんですよ。で、もう、あんまりテレビ出て嘘 言, う言ってたら、もう裁判所で裁判されるから、もうやめなさいということで、いろんなコピーを<笑>って、まずさこれぐらい、あのおく、送ってあげたんです。で、それからまあ、そうじゃなくて、早く結婚だということで、あの、川野明子は、えー、っと、中日ドラゴンズの選手、えー、っと、荒木選手、 岩岩田田選手かかさんだったかな、まあ、どちらかと、えー、結婚されたと。まあ、こういうことです。あの、ね、あののねテレビで嘘を放送されると結局社会全体が混乱しますのでとにかく嘘をなくすことテレビのあの報道関係で。で、えー、テレビ局は合併して、えー、情報の精度を上げていくと。えー、合併したら合併したで結局まあ 母体となっている、フジテレビの母体となっているところはもともと新聞社の、えー、産経新聞。TBS さんだったら、えー、毎日新聞です。で、えー、日本テレビ放送も株式会社だったら、えー、読売新聞、えー。テレビ朝日だったら、まああのー、朝日新聞であると。 だから、両方の発行部数が乗ってくるから、合併症問題ないんですよ。で、僕も全国5詞いちいち見る、はっきり言ってめんどくさいんですよ、はっきり言って。で, でこ、あれもこれも重要だと思ってコピーしていたら、気がついたら、数年で1万円にもなって、情報収集、もう情報がもう手に負えなくなってくると。まあ結局、だから僕もホームページも一旦整理整頓して、結局58番に何をしなきゃなんないのかのところを58番に集約していたりとか。 ま あ, あ、そういうふうな形にしてるんです。で、以前、まあ、黒川検事総長が、かけ麻雀のニュースになってましたけども、本当のところは、淡井圭介はあれだけの被害に遭ってるのに、なぜ、事件化しないんだと。医療関係とか、間違った警察官、私を、あの、精神病院に連れて行った警察官とか、多分その関係だと思いますよ。 だってエシロンがあって誰、どこに誰がどういうふうな会話をして、どういうふうに物事を進めていたかっていうことが、全部明るみになるんですから。裁判所でもそういった機能、あの、情報提供されるんですから。それによって、冤罪をなくしていかなきゃならないんですから。これが、この社会の本当の話なんです。法律的にも、あの、日本の警視庁も、あの、各都道府県警も、まあ、警視庁のもとで各都道府県警があるんですけども、あの、インターポールと繋がってますから。 世界中の警察機関がそうですよ、まあ。ほとんどの国がそうです。法律的にそうなってるんです。だから、あのー、本当のことを言うと、テレビ出てる人は詐欺ばっかり言ってることをやるでしょだからもう法律強い人からしたら、テレビ局の口座が差し押さえされるか、個人が口座差し押さえされるか、 不動産が差し押さえさえれるかのよ。あまあ経営賠償でテレビとかパソコンまでどこまで差し押さえするのかの話にもなってくるんですけどもだからまあ宇賀夏実に関してはあの子は小学生まあまあ今の年齢で言ったらそんな子供扱いするような年齢じゃないんですけども僕が当時フルーツ・ラ・パークで働いていた頃が二十歳前後の頃でまあその当時に まあ、上夏美が、えー、小学生か中学生ぐらいの頃に会いに来てるんですよ。で、そのお姉さんも元々、もともと多分、神戸市兵庫区の近辺の人間だと思うんですよ。で、裁判所絡みの、えー、ところに就職したんだと思います。で、子供の頃に赤ん坊を連れてきて、その僕は、阪神淡路大震災で被災する前までは、あの、神戸市兵庫区で生まれて、ひあの東山町にあった東山高校という ところを604号室で座ってるんですけど、分譲マンションです。で、その当時はバブル経済で固定資産税が3800万円分ぐらいかかっていたと。土地の家屋とかみんなで、あの、まあ、100個ぐらいの家なんですけども、12階建てで。で、まあ、均等に土地の固定資産税を、まあ、マンションを建てることによって少なくするみたいな考え方だったんでしょうけども、分譲のそのマンションが高すぎたと。 実際なんでこんな高いんだと<笑>まあそういう話もちょっと混ざってくるんですけどもただからねあのテレビ局報道関係に出ると嘘ソ交になるでしょうでテレビ局の方としてはその我々も嘘の情報を上げられたらお手上げであるとで今は裁判員制度があるとこれは国際的にもどうやらあるみたいで で、民間人のその意見とかをもう広く徴収すると。だから昔の戦争を放送することによって国際司法裁判所でどういうふうにその民間人の意見が反映されるのか。まあ、だから僕みたいな人間ですね。法律にある程度をたけていて、まあ、弁護士さんなしの裁判を買ってますから。えー そういった人間の目から見てどう見えるかとか、まあそういったところの意見をあの徴収するんであればね、そういうふうな形でテレビで放送するしかないということを、この間、その11月6日あたりの日曜日の朝9時から10時の NHK の、えー、議員さんが出てこられる番組で言ったんです。そしたら、そのユン大統領と思われる方が、えー、まあ途中の話の時に、えーク 随分詳ししいですねとおっしゃっゃて、えー、そういうふうにしますと、<笑>そういうふうにおっしゃっていました。党としては自民党ということになってました。あの、っていうのはあの、日本と韓国あの、韓国も北朝鮮もそうですけど、昔はもともと一体化してたんですよ。台湾も含めて。で、えー、本当のこと言うと、韓国と北朝鮮に関しては、日本は戦争を仕掛けてないんですよ。それで、いや、だから状況と言ったら、隣に、 大国の中国があると。北を見ると、ロシア、まあ、ロシア、ソ連。まあ、その当時はロシアですね。あのー、日本と韓国とか北朝鮮とか台湾が一体化してる頃。その、ロシアの方は大国じゃないですか。で、東見たらアメリカという超大国があると。 僕ら小さい国どうしましょうっていうところで、あの、一体化してたんですよ。小さな島国とか半島の人たちが集まって。だからそういった流れがあるから、そのユン大統領も自民党という流れがあったんだと思います。で、今日本で旧統一協会の問題があるでしょう。で、もともと母体は韓国ですから、韓国のじゃあ旧統一協会どうしましょうと。 結局、宗教法人になったら、法人税を、あの、払わなくていいんですよ。だから、法人税の脱税グループでしょっていう話で終わるんです。この話は。だから、しっかりと、あの、法人じゃない、ああ、じゃない、あの、法人化して、宗教団体じゃないという形にしっかりしなさいと。一般企業でしょと。そういう話になってくるんですよ。日本のテレビの放送では、韓国の統一協会の中に、いろんなものを生産する一般企業が混ざり込んでると。 これは違うと。それで法人税の脱税をしてたのかどうかと。こういう話になるから、韓国の人たちに教えてあげなあかんと。まあ、これね、まあ僕もあの天皇陛下や、今の成人様や雅子様とか、まあ、旧皇族の武田家の武田常也さんに、まあ、サンパルスロッコに来てもらって一緒に働いたりとかしたこともあるんですけども、ね、まあ、そういう方たち、国会議員の人たちとかもいっぱいいます。まあ、高市佐野江さんとか、 厚生労働大臣の今の加藤さんとかもそうですし、岸田、今の総理の岸田さんもそうだし、もともと安倍晋三さんも、安倍晋三さんは一緒に働いたわけじゃないんですけれども、いろいろ話しに来てくれました。で、畑山幸男さん、国男さんもそうですし、もう国会議員の方たちだけで、もう都道府県知事含めたら700人ほどいらっしゃいます。<笑>思い切りません、そういうわけで。あと経団連の方たちとか代替わりするでしょだから、米倉良子さんっていう女優さんの方がいらっしゃいますけども、私より一つ年上なんですけども、米倉良子さんとも、フルーツ、フラー で話してますで経団連の会長で2002年、えー、米倉さんっていう方がなられてるんですけども多分その方の、えー、血縁者の方だと思われますで安藤美紀に関しては多分安藤証券関係の人間だと思いますでその辺のところの話結構本人から聞かなかったらややこしいからわからないんですよね本当のことが。 名古屋の方では、まあ、愛知県です。あの、安藤証券というところは、まあ、その地域ではちょっとしたものです。何でもかんでも、あの、東京本線してたら、お金が全部東京に流れていってしまうんですよ。だから各地域で守っておかなきゃなんない。<笑>まあ、関西で言ったら、岩井コスモ証券さんだとか、まあ、そういうことになってきます。で、まあ、藤原台、まあ、僕の住んでる神戸市北区の、その、岡場駅の近辺にある藤原台の三井住友銀行というところがあるんですけども、 まあ僕のホームページに本当のこと書いてますけども、もともと法律的には三井の元に住友があるんです。銀行の元で保険会社運営しなきゃなんないって法律的にそうなってるんです。だから旧三大財閥が三井住友三菱なわけないんです。三井住友三菱と富士重工とかの富士グループでしょと。 富士テレビありますね。産経新聞ありますね。富士薬品ありますね。富士フイルム昔ありましたね。富士、あのー、あとは富士通。パソコン作ってますよね。スーパーコンピューター、系富惑富士通 100% ですよ。日本のメーカーですよ。ここでしょ。旧三大財閥の一家コアと。で、ちゃんと僕も、あの、ある程度、あのー、 全部が全部電波の件について富士通さんのせいにはしませんから。私みたいに未来から声を送る人間もいますから。だから僕は生まれる前からの視力の頃から国会議員の人たちで、淡ケースです。国会で乱をするのはやめてくださいと。それはもう暴力事件ですから、一般人に対して、えー、悪い影響しか与えないということで、えー、伝えると、まあ、これは心の声だったり、実際言葉、声に出してのいろんな方法があります。私はその使い分けがある程度できます。で、現場の方の国会議員は、 その名前なら知ってるって、まあ、大きく声で返答してくれてるんですね。まあ、あのー、そういうような昔からの状況があったから、私が二十歳ぐらいの頃に、天皇陛下、まあ、阪神淡路大震災という、ああいうふうなことがあったっていうのも、一つの大きな要 素, 要素なんですけども、まあ、平成の天皇陛下もそうですし、成人様、えー、雅子様とも、あのー、まあ、食事出しながらですけども、えー、特別、神戸市立ホテルフルーツラーパークの、 あいは特別室か六個特別室どちらかで料理を僕が担当して出して、まだ二十歳になるかならないかぐらいの頃ですので、まあいろんなことをお話しして、まあそこからテレビ局の将来社長になる方だとか、その当時の社長だとか、まあいろんな国会議員の方たちとか、まあ うん、その当時有名な方だったもお亡くなりになられましたけども、石原慎太郎さんですね。あ石原慎太郎さんなんか僕はバーベキューコーナーで働いている時に、遠くから、おってこう、笑顔で言ってくれると、あれぐらい、こう、なんていうんですかね、フランコって言ったらいいんですかね。あの、まあ、気軽に声かけてもらった方が、 まあ、その当時私もまだ二十歳そこそこですから、法律のことなんか全然分かってませんから、もうどう対応したらいいか、もう事務関係のことに関しては。だから、まあ今は全然違いますよ。今はだいぶ法律身につけてますから、あの、違うんですけども。まあ、石原慎太郎さんは、まあ、東京都議会の方で、条例で決めてしまえば、六法全書は現行法規、現代日本法規の中で、 各都道府県の政令指定都市は、えー、東京の都議会が決めた東京都の条例に従わなきゃなんないっていう形になってますが、ああいう方向で、まあ、クリーンな世の中、つまり、あのー、いろんな車の汚染された、あのー、排気ガスとかを抑制するような形で動かれたんです。 まあ、国会議員を辞めて東京都知事になられた方です。で、その息子さんでいらっしゃる、ま、はるか、あの、年配の方ですけども、石原信照さん。まあ、石原良純さんがテレビ局のそのお天気の気象予報士として出て、うん まあ、もう引退されましたけども兵庫県知事の井戸さんもその当時、えー、別の方が知事だったんですけども、まあ、お会いしましたしそのご親族の方のひ、えー、女性の方その当時神戸市議会議員か県会議員の方だったんですけども「あ谷さんもう26歳になったら選挙出ますよね<笑>」って、まあ、そういうふうに、あのー、声かけて、まあ、仕事場でおっしゃっていただいていやいやもう僕なんかもうそんな全然って<笑>まあそんな状態だったんですけども。 あとは、まあ、ポートピアホテルとかにも働きに行ったりしていて人材派遣会社でしたから、で、三宮の方の、あの、祖母の隣にある神戸国際会館、あちらの方にね、会議場とかが、まあ、セッティングできたりするんですけども、ポートピアホテルが出張の宴会とかもしてまして、まあ、そういった時に議会さんの集まりの、まあ、まあ、集会に、 まあ、行きまして、まあ、仕事で。 で、まあ、声かけられるんですよね。あちらの方が覚えていて、テレビ局は勝手に、あの、テレビを僕の方が放送してた部分もあるし、僕は認めて放送してた部分もあるんですよ。まあ、ある程度その時に、あどうぞどうぞ、放送してください。私で良ければ、みたいなことも言ってましたから、それはフルツワーパークのバーベキューコーナーで、その当時、1998年か7年の時に5月に月間のギネス記録を作ってるんです。1レストランとして。1億円を突破してます。何千万、1億何千万までいったかはわかんないです。1レストランで、 その記録を超えれたレストランは多分世界でいま、えー、だに、えー、存在してないと思います。でまあ、うん、そういった部分もあって僕の名前がある程度、まあ、いろんな方からも伝わったりもするでしょうし、まあ、それでその当時の国会議員の方か県議会の方か市議会の方がそのパーティーで挨拶してくるんですよね。で僕は いや、もう、こちらこそ、みたいな形で、あの、まあ、何のこと言われてるかわかんないと、議員になるなら、いや、自分なんかはその300万円の教託金なんか、とても出せないしって、法律でそうなってるんですあの、選挙に出ようと思ったら300万円の教託金を出さなきゃなんないんですけども、その辺のところの知識持てないですから、まず党に所属して、で、 選挙のの時に許諾金出してもらえるかかどうか普通、多分それがなかったら無理だと思うんですよ。普通、まあ、親元から離れる時に、親と一緒に住んでたまま結婚して子供が生まれたら、対策的に無理でしょ、家の中。んかどこか引っ越しするでしょ。賃貸にするにしても、家買うにするにしても。で、家買ったら買ったで、まず家のローンを返済しなきゃなんないでしょ。で、厚生年金入ってなかったら絶対損しますから、会社が半分負担ですから、介護保険料も。だから絶対入るでしょ。あの所得税の控除にも。 使えますから。じゃあ、そんな円の強奪金なんか、家のローンを詐返さなきゃなんないし、家を買った時にローン組んだのであれば中古であるにしても、あのー、 最初の1年目は金利低く設定してくれてるんですよ。で、2年目から徐々に金利が元に戻っていくんですけど、最初の5年間は金利が安いんです。だからその間に頑張っていかに、あの、お金を、あの、金利を返し、あの、借金を返していくかによって、後の借金の金額は目減りするでしょ。それでパーセンテージが元々のパーセンテージに戻ったとしても、まあ、早めに若いうちに返していれば、将来がえ楽になると。まあ、こういうような形になってるんですよ。 ね、その辺のところでニュースもあの、企業企業って言うんですけども、もう僕は二十歳ぐらいの頃から少子化は唱えられていて、今出生率日本の方が 1.4% ですからね、中国は 1.7% ですよ。もう先進諸国どこもかしくも少子化です。だからこれだけややこしい社会ができて、で人材派遣会社がたくさんできてしまった以上、多分世界中でできてるんでしょう。日本で人材派遣業法があるっていうことは。で、結局、賃金が本当はベースアップしていくものなんですよ。基本給が上がっていく。それを あのー、人材派遣会社は履歴書を見て判断してあげなきゃなんないのにそれに合わせて紹介しなきゃなんないのにそれをしてないだから、あのー、退職金まで。 しっかり支払わなかったりするでしょ。そのも日割りしなきゃならないですから。そうじゃなかったら人生設計全部崩れます。だから少子化になるんです。先進諸国の場合は極端に少子化になってきてますから、そこは改善しなきゃならない。逆に発展途上国に関しては人口が増えすぎてるから、いやいや、世の中こうなってるんですよと。私が生まれた頃、小学生時代ぐらいの頃の今から えー、35年前か40年ぐらい前の頃は人口40億人ちょっとぐらいでしたよと。今もうもうすぐ90億人になりますよと。で、国連の予想では2 0 6二年に100億人突破するというデータになってますよと。これは本当の話ですから、ちょっとあの、30歳ぐらいにまあ子供を産んでもらって、まあ2人ぐらいまでにしてもらえませんかと。で、たや、 結婚しなかったら孤独死が待ってるから早く結婚をしましょうと。これも同時に進めていかなきゃならない。これは人口の増加に対する問題の解消方法であって、これをテレビでしなきゃならない。テレビで伝えなかったら伝われないですから。物事が。で、まあ、本当は僕はテレビに出るのは一番早いと、そういうことをよくわかってますから。金属の残存量とか、いろんなエネルギーの問題の解決の方法だとか、それを考え出した人間だから権利的に僕に 2.5% あるはずですから。 そういった形でいろんなところの裁判が始まるんですけども、その辺に関しては、本日2022年の11月13日に、310番、淡井啓介の履歴っていうホームページあります。まあ、ブログみたいなものなんですけども、そちらの方を見てもらったら進捗状況がわかります。以上です。えー、まずは一旦今日はこの辺で終わらせていただきます。皆さんご清聴ありがとうございました。どうぞ。 私のホームページをよくご覧になってください。で、車とか、えー、ブランド商品とか売りたい方、えー、どんどん売ってください。えー、僕のホームページ の, あのホームのところをタップしてもらうか、えー、スマートフォンだったらそのままあの僕のホームページにたどり着いて、下の方に、あのー、画面を移動させてもらったら、そこから、えー、タップしてもらったら、 えー、ブランド物とか車とか、えー、売却できるような仕組みになってます。で、ある程度それしなかったら、高齢者の方たちがやっぱりあのー、判断能力甘くなってきて、えー、交通事故を起こしたり、高速道路逆走したり、まぁいろいろ発生してますんでね。ある程度の年代になったら、もう電車も昼間から上がらないんですかもう65歳以上なんて働いてるか人はね、ほとんどいないんですよ。 で、そういう人たちが仕事を降りてるっていうことは時間があるから、昼間からからの電車乗ってあげたら、電車も維持できるでしょっていう話になってくるんですよ。電気自動車化するんだったらバッテリー積んでない。せっかく電車引いたんだから電車乗ればいいんです。結局そういうことなんです。駅まで15分、20分歩けないような人が車乗っちゃダメなんです。筋力衰えているから。そういうことです。どうぞ皆さん、えー、販売してください。よろしくお願いいたします。